はいこんにちは今日は囚人機の製作をご覧いただきます、えー、1号機は完成をしております1号機はこんな状態になっておりますこちらが押切丸の子ですこれに囚人機をこのようにつけてあります 丸のコは起動しませんこちらのスイッチをこんな状態ですが の威力をご覧いただきますと。 サイクロンがご覧いただきましたかもう一度回してみます これが主人機1号機です、えー、本日、えー、オークションから仕入れました掃除機が到着しましたので。<笑> ゴミ、ね、入ったまま到着ですさあこれを分解です はい、塗装が完成しました。 エアトルクを外してしまいましたので、軌道電流が最大に出ています。 こんな形にしますね それでは手付けを始めます いや、難しいねできました紙のパックは難しいですねはいこれで2号機の完成ですはいデモルトの テーブルソーが平行輸入で届きました。これを少し改造し。えー、2号機、主人機に取り付けてみたいと思います。 スイッチから連動コンセントを取り出しています。モーター起動と集塵機が同時運転をします。 粉塵<笑>は来てますが。 2個は全く来てません。 すいます say this.